まずったな。ていうか、いくら否定しても、俺のことを父さんの。んどうかしたか私の魔法が遠流に当たらなかった。それが不満。うん、せいか、このような荒れ谷にまで足を運んでいただき感謝いたします。あなたたちのために来たわけじゃないし、遠流の住処かまでは全てと、案内と荷物運びも必要でしょう。すみません。 では、これがあなたたちに運んでもらう荷物だここかええキュガ山です以前果物をいぶす硫黄を探しに行った時この洞窟に入ったのです私は地下に入れないのに大丈夫 ローリーは外にいてくれ俺たちが中にいる間にエンリューが帰ってこないか警戒してもらうから聞こえるかローリー聞こえるわよ行こう伊丹殿この先ですここで待っててくれよしバンフェンノックは巣の真ん中に穴を掘ってくれはい、はい、そして他の者のはこれを そんなもので遠竜が C4 粘土爆薬7 4キロ爆発すれば間違いなく遠ンも吹っ飛ぶはずだローリー聞こえるか外の様子はどうだ電波が岩に遮られてるの。ローリーしょうがない幼児聞こえるエンが来たわよそん<笑> よし終わった。 お, <笑>お父さんは私の伊丹殿無事だったか切れてやがる 奪われた《これでは足りない》《出され!》 生きてるんだよな俺達ええやっつけたんだええ敵討ちしたわ